はいみなさんこんにちは。今日は疲、えー、れ目には何がいいということで、えー、お話ししていきたいと思います。はい、今日はあの目のお話ですね。えー、と人間というのはですね、あのいろんな感覚があるんですけれども、あのまあ目いわゆる視覚とそれから あの味、味覚、それから匂いの収穫で、触る触覚とか。まあいろんな感覚器官がある中で。特に、えー。人間、人の場合は。目の感覚器官に、えー、非常に重きを。置いている生き物なんですね。うん、まあ、人も、人は見た目が九割とか言ってですね。まあ、あの見た目を気にする人もいたり。 人を見た目で判断する人も多いんですけれども、なんとまああの生物学的に見ると、いろんな感覚器官の中でも人は概ね視覚に8割エネルギーがまあ使われているということで、その点あの目というのはもうそもそも疲れやすいんですよね。でまたあの目をよく酷使しすぎているということはもう昔からそうだったんですけれども。 えー、最近、まあ、も, もちろん皆さん ご, ご承知のように、えー、機械文明が発達してですねインターネットからコンピューターいわゆるあの画面ですよね、まあ、テレビはまあ昔からありましたけどもただテレビ以上にですねもう目をずっとこう見っぱなし、ね、携帯パソコンスマホ、えー、それからタブレットですか。 もうあのずっっと見っぱなし、はい、もう本当にあの目を酷使している人がどんどん増えている、まあ、そういう時代ですね。ですから昔はねあのちょっと目が疲れたことを眼性疲労って言ってたんですけれども今はですねそのコンピューターが発達したおかげで、えー、VDT 症候群っていいます。 つまりまあパソコンとか携帯の画面を同じ姿勢でずっと見続けることによってまあもちろんあの視力も衰え目の病気にもなりやすくなおかつ肩が凝ったりですね。で体がだるくなったり夜眠れなくなったりあと吐き気がしたりですね。だから目だけではなくって実はもう体全体が病的に。 シフトしていいくという恐ろしい VDT 症候群と呼ばれるようになっていますで特に目と体ぐらいだったらいいんですけれども持っておくと心まで損なわれて鬱になりやすいですからねうつ症の人がものすごい勢いで今増えていると言われています。 視覚に重きを置く生き物ですからいくらコンピューターで、ね、電光掲示板が発達したとはいえねあのお店の看板なんかで言うとねあの上り風がこう吹くとゆらゆら揺れるあの、まあ、旗というか上りがあるでしょ。あのこうゆらゆら揺れるのに実は人はすごく反応するんですね。動くものに反応する でそれはあの機械的な電光掲示板よりも自然のああいう揺らぎにすぐほっと目がいくというなので、えー、あの技術が進んでもいまだにお店の入り口では上りを立っている使っているところがね多いということでまあ人はそれだけ本当あの目に頼りすぎているで例えば食品でもですねあの見た目がね おいしくないとみんな買わないんですね。これはあの添加物の中でも着色料っていうのがねすごく使われていることを見てもわかるんですね。色なんてね別につけなくてもいいと思うんですけれども、見た目が美味しそうとそうでないのではもう全然売り売り上げが違う。一番象徴的なのがあのカラ明太子という。 なんか、あの、ピンク色ですごい美味しそうに見えるのは全すべて着色料ですね。本物の辛子明太子、色をつかなければ、すごいどす黒い感じで売れないっていう。まあ、それ以外の食べ物もそうなんですけどもね。あの、美味しそうに見せると売れるっていう。ことが分かっています。まあ、それだけ本当にこう名がどんどんどんどん使われている。ですから。 あの日常的には自分できちんとケアをしないとですねほとんどの人があのこの疲れ目に陥っていくというね、まあ、そういう時代になってますね。はいでえーまあ、とはいえあのどうしても、ね、目を使う機会が多いんでじゃあまず疲れ目にならないにはどうしたらいいかということなんですけれどもね。 まあ、そもそもあの目があの元気に活躍できるようにあのきちんと、まあ、栄養をとっておくということですね、まあ普段から目にいい栄養目にいい栄養って何かっていいますとね、まあ、一つはタンパク質ですね。 目の眼球そのものもを作る、まあ、これは筋肉も他の細胞も一緒なんですけれども人間の体の形を作るのには必要なのがタンパク質、まあ、いわゆるアミノ酸ですね。ですからそのタンパク質でありアミノ酸をバランスよくとっているということが大事なポイントなんですね。 まあ、油 で, す、ね、でこれもあのこれも普通の細胞と同じで脂質っていうのは人間の細胞の細胞膜を形成するその材料になりますのでだから質のいい油を取っているっていうことが目にとってものすすごく大事なんですねそれと炭水化物ですね。 でこれはあの眼球目もこう動いてますよねいわゆる動くっていうことはエネルギーを使うんですけどそのエネルギーのもとになるのが炭水化物。それに加えてビタミンミネラル。ということはどうい う, かとい う, ど う, いうことかといいますと。 つまり人間の体と一緒で目っていうのはもう全ての栄養成分をバランスよくとっておかないとですね、はい、あのちゃんと働いてくれないということなんですね。ですからまあバランスよく栄養をとるっていうのが大事なんですけれども、まあ、それでも特に目にいいとね昔から言われているあのビタミンとかで言いますと。 ビタミン A. ですね。これ、あの、ろ、緑黄、緑黄。を、食野菜と言って。あの、たいこう、赤っぽいですね。かぼちゃとか。人参。で、小松菜。 あとレバーとかあのうなぎとかですねほうれん草なんかにもこうあるんですけどまあビタミン E という、ビタミン A というそれと、えー ビ, タね、ビタミン B 群ですねビタミン B 群まあこれはレバーとか お魚とか豚肉とかですねとあと豆類あとまあ穀物にも入ってますね。 で ビ, タミン D ビタミン D なんかも不足すると目によくないまあ ど, どのつまりビタミンもバランスよく取っておく必要があるということですね。で、えー、あとねタウリン。 タオリンってあのイカとかタコとかに含まれてるんですけどで普段からこういう食事で栄養のあるものをあのきっちりとっているっていうことがまあ大事なんですけれどもとはいえですねあの疲れちゃったら。 あの、やっぱり辛いですよね。だからその疲れ目を、あのどうして。まあ、早く直していけばいいかというと、一番手っ取り早いのはですね、疲れたら休憩するという。もう動く当たり前の一旦休むってやつですね、はい。あの、いわゆる無理っていうのは、目に限らず。まあ、人間の体にとって、あんまりよろしくないので。疲れたなと思ったら、あの目を閉じる。 はい、目を使わないようにするっていうのがね大事ですから今はねパソコンもねこう今は何分間かぶ、ね、何時間かぶっ通して使っちゃうとねそろそろ休憩しませんかみたいにね便利にこう言ってくれるんですよね機械がね<笑>ま休憩をするっていうことが大事ですよねなんですけどこう連日連日やっているとあの慢性化しちゃいますよねこう疲れがね でそうやって慢性化した場合はあのやはりこう対処しないといけないので、えー、目疲れ目をなんとかする活動を眼活といって目にいいように、えーまあ、ちょっとえいろんなエクササイズをしていく。 ていうかまあ、簡単1番簡単なことはですね。あのまあ、瞬きですね。だから疲れた時はまあ目を閉じるなんですけど、あの瞬きすることによって、涙があの目の表面のところをこうケアするわけですね。だから、あの普通の健康な方であれば、一定量をあの定期的に瞬きがきっちり瞬きがきっちりできるという。 だいたい1分間で何回ぐらいまばたきしてますかね何回ぐらいしてますかあ一般的にはあの三秒に一回って言われていますねばばたき三秒に1回やると一分でどれぐらいですかね<笑> だけどあのパソコンとかこう見っぱなしになってしまうとあの瞬きの回数が減るんですねで回数が減ると必然的にこの表面があの乾いちゃってですねそれで、えー、と目によろしくないドライアイっていうですね現象になると。 まばたきの回数っていうのはあの非常に大事ででまばたきしなさすぎてもよくないんですけれどもまた逆にねまばたきしすぎるのも あ, のあんまりよろしくなくて、えー、それは自律神経がちょっと調子を崩しているとねまばたきに変化しちゃうんですよね。 すごいいっぱいパチパチパチパチしちゃったり、全然しなかったりということですね。で、えー、この東洋医学的な話をしますと、この目っていうのはですね、目っていうのは肝臓、肝臓と実はリンリングしていまして。 だから目 が, が疲れやすくなったり自律神経が失調していくのは肝臓に原因がある場合が多いんですよね。あるいは肝臓が弱っている場合はもろにこの目に影響が出ます。だからあの先ほど「目にいい」っていうね話をしましたけど「目にいい」 ことだけけに目を向ててるんではなくって肝臓がちゃんと働いているっていうことにも目を向けないといけないんですよね。ですから肝臓がちゃんとしておればだから疲れ目にはなりにくいっていうことになるんですよね。で肝臓が弱る大きな原因は何かっていうとい一番はやっぱり上白道とかですね あとケミカルなものそれからあの動物性の食べ過ぎとかですねで肝臓がこう負担になると肝臓が弱るイコール目が疲れやすくなるということなんですねでじゃ あ, あの肝臓に い, いもの目が疲れてきたときに肝臓にいいものっていうと何かっていうと、えー、酸味だから目が疲れるイコール肝臓が疲れるでそこに良いのがあの酸味ですねで酸味ってじゃあ何かっていうと一番手っ取り早いのが えー、梅, ですだから梅干しとか梅肉エキスの酸味を取ることによって肝臓機能がきちんと働いて、えー、目の疲れにもいいという。 それとあの自律神経を整えるためには大事なポイントがもう一つありましよねそれは何かというと、えー、主食ご飯ですねご飯をきちんと食べるっていうねだからいろんな、まあ、あの食のバランスの中でも 主食、つまり炭水化物を人の場合は全体のカロリーの中で半分以上を炭水化物で取るっていうことがですね。ですから主食をきちんと取っておれば自律神経が そんなに失調しなくて済むというねこれ、まあ、一番ショックの基本ですね。ということで疲れた時はまあ自律神経であったり、ね、肝臓に気を配るで酸っぱいもので、えー、コントロールするというふうなことを<笑>すると。えー 辛い目に眼活で言いますとですね、えー、人間というのはもともと狩猟、ね、あの狩りをして生きてき長い間そういう狩猟生活で生きてきた生き物ですから狩りつまりね獲物を捕らえる遠くのものをあの見るっていうことはもう。 歴史的に鍛えられているんですねでだから水平線とか地平線の彼方をずっと昔は見てたんですけど最近はね特に都会なんかに住んでますと地平線なんか見えないですよね。でももう近いものばっかりと、はい、ですから近いものを見る と,、えー、と目の目のレンズをコントロールする筋肉が緊張しちゃうんですよね。なんかそれをこうほぐす ことが非常に大事で、まあ、目をつぶればいいんですけど目をつぶるとともにあの目の中の血流ですねあの目っていうのは実は毛細血管の塊でしたねあの細い細い毛細血管が体の中でも一番集まっている部位なんですねだからあのそこの代謝を高めるということであの温湿っねだから虫タオルでもこうやればいいんですけど めんどくさい時はこう手をですねこうこすって温めて夜寝る前にこう当ててですね直接当てなくですねカバーしてぬくもりを感じながらはいあの眼球をですね一定に固定 し, てした状態が長いのでえ動かしますあの体でいうとラジオ体操のようにね動くね360度動きますから。 あの上向いて下向いて眼球だけね上下右左斜め上下左上下であとぐるっと回して右回り左回りっていうことをこう目をこう閉じた状態でやるとそうするとあの目のレンズの周りの筋肉がほぐされますのではい眼性目の疲労にはすごくいいですね。 だからまあ寝る前にえそういう眼活で運動することとえ大事なことはですねえ目を使ったらゆっくり休むことですよね寝た時にね。で 前, 前別の回でもお話ししましたけれどもよくちゃんと眠るっていうことが一番目の疲れにいいんですがえ寝る前にですね昼間と同じようにパソコンを見てたりねスマホを見ていると。 ブルーライトっていうのはね、人間の脳っていうのはずっとこう感じて覚えちゃうんですよね。だからあのブルーライト見ちゃいますと、あの自分では気が付かないんですけど、脳の方がもう興奮状態で、はい、交感神経がこういわゆるとても 寝, 寝れる気分ではないっていうにもかかわらず寝ないといけないということで、えー、体も休めないし、眠、えー、も休まれないんですよね。だからポイントは寝る前にはもう そういうい機械的な光はシャットダウンしてで目の運動を、ね、少しするとすごく楽にはなりますそれでもねこう疲れがなかなか取れないっていう方には食用 の, の手当て法でバンチャシップっていうのがあるんですねバンチャバンチャシップ バンチャシップっていうのがありますね。えこのバンチャっていうのはあのただのバンチャではなくて三年バンチャって、三年バンチャっていう。でこれはあの飲むように、えー、茶葉を煮出して、はい。で飲むのではなくてシップするんですけど、そこにあの食塩ね。 自然塩、自然塩をひとつまみ入れます。で、その煮出した三元番茶にあのまあ、ちっちゃなタオルというか布で浸して、でそれをあのまやけどやけどしない程度の温度で目にこうシップするんですね。 でまあ、しばらくすると温度がねすぐ落ちてくるので、えー、またつけてでまた湿布してということを繰り返して何分間か気持ちがいいと感じる程度までこうやりますとあのバンチャー湿布っていうのはすごく疲れ目には効きます。はいまあ、ぜひ一度試していただければなと思います。 ということはあの一応主食をねちゃんと取るということに気をつけて、えー、あとあのミミネラルですね、ミネラル主食とミネラル分にこう気をつけて、であとはその夜はきちんと眠れるようにもスマホとかパソコンは目にしないというふうにすれば疲れ目にはすごく効果があると思います。今日は以上です。ありがとうございます。 だか黒豆、ま、黒豆もそうですしね。 半年カシスもそうですよね黒豆とかゴマ、はい ご, ま、ごまでもそうですしね、はい、あとはブ ル, ブルーベリーです、ね、ブルーベリーだから目の代謝にすごくいいんですよね になるもういわゆる毛先くんが一番多いのが目なので、うん、そうそうそう。 でまあ、結局あの毛細血管で細すぎてなかなかね隅々まで行き渡らないんですけど酸素ルームだとその目の毛細血管の中も全部通ってくれるのでそれであの別にね痛みが何にもない人でも酸素ルームから出ると世界がこう明るく見えるという。はい はい、ありがとうございます。